ブラック差別動画ドワンゴに削除命令全国月ニコニコ動画の投稿というのをね、今日午前中にお話ししたんですけども、丹波笹山市の市長が会見開いてね、差別助長する内容であまりに悪質っていう風にね、相当怒ってるみたいですね。ただね、これね、やっぱり、 新聞とかテレビとか表面的なことしか報じないし、で、あとね、時事通信とか共同通信がどんどん流してるから、今後ね、ちょっとね、マスメディアがミスリードするかもしれないし、やっぱり神奈川県人権啓発センターは人権啓発団体なので、のでやっぱりこういったものがあればね、ちゃんとね、この、まあ、核心となる情報はね、本当に丹波笹山市や地元の自治会しか知らないんだろうけども、報じられてる部分からちょっとね、 えー、何があったのかっていう経緯をね、できる限り調べてみましたので、お話ししようと思います。で、削除された動画っていうのがね、笹山町連続差別落話事件の、おただ地区を行くっていう動画ですね。この、プレビュー画像しかね、残ってないんで、もう動画の内容っていうのはもう消されてるんで、僕多分ね、この動画見てるはずなんですよ。だけどもう YouTube ね、もういろんな動画が流れてるんで、僕もいちいちね、 内容まではちゃんと覚えてないんだけども、えー、このね、ポイントとなるのは、この笹山町連続差別落書き事件、結構まあえぐい事件なんだけども、そのお、お、ただに、まあ、ま解放同盟の支部があって、まあ、そこの支部長がですね、この、えったしね、四つ殺せって言って、こう、車とかね、あの、路面なんかにね、 落書きして、それで差別事件だって言って、当時の笹山町がその、解放同盟の球団に協力するみたいなことあったんだけども、でも、最終的にはね、その、これ自作自演じゃないかっていう証拠が次々と出てきて、で、その自作自演をやったとされる、その、おただの支部長が自殺してしまうんですね。で、でも、まあ、解放同盟は、いや、潔白だっていうふうに言うんだけど、 ただ、そのやってないならなんで自殺するんだっていうところもあるから、ここは多分やっぱりこれは経緯から見るとやっぱ自作自演だったんでしょうね。で、おただっていうのもね、1区から3区まであって、あの、おただ全体はブラックじゃないですよ。これを誤解しちゃいけないです多分まあこのあたりですよ。あの、3区のあたりにあの、動画対策で作られたあの公民館があるんで、そのあたりで。で、おそらくこれでね、地元の自治会が、 この激烈に反応したのは僕大体理由わかるんですよ。この YouTube っていうのはね、このスマホなんかのね、GPS なんかを使って、その地域にね、関係する動画っていうのをピンポイント出すんですよ。だから僕多分ね、この動画を YouTube に上げたら、このおただとかね、このあたりの、まあ近隣住民のこのスマホにバーっと出てきたんでしょうね、この、 笹山町連続差別ラフ話事件が。で、僕多分これね、地元で黒歴史になってたと、なったと思うんですよ。あの僕、兵庫といえばね、まあ、動画にはしてないんだけども、あの、高校の現場なんか歩いたんですよ。だけどもうその話っていうのはね、もう地元ではタブーというか、まあ、話もしてくれる人はいるんだけども、やっぱそういう話はすんなって言われるんですよ、やっぱりね。で、これなんかね、やっぱ やっぱね、相当エグい内容なんで、地元でもタブーだったのに、そう、あんまり地元でもね、こういうことは知らせなかったのに、もう子供なんかがこうスマホ使ったらこう一斉にだ、一斉にだね、この、あの、動画が出てきま、出てきてしまったと。だからもう地元の自治会としては何とかしてくれっていう話になったと思うんですよね。だからこれ単純にね、そのブラック差別っていうよりは、どっちだとこっちの方がインパクトあるんですよ。やっぱ地元のこの恥ずかしい歴史を、 掘り返してくれな、くれるなと。だけど、僕は、この点に関してはね、やっぱ法律上の問題っていろいろあると思うんですよね。その、果たしてね、地元の歴史とかね、もうチリチシっていうものは、果たしてその住民のものなのかと、自治会のものなのかと。で、それが、じゃあ過去の恥ずかしいことを出すなって言ったら、それは出しちゃいけないのかって言ったらね、それは難しい問題だと思うんですよね。 うん。だから、うん。あ、あとね、YouTube の動画、やっぱりね、これは削除されたみたいです。YouTube によって。その、なんか悪意のある動画とかなんかそういう理由でやっぱ削除されてます。だから、すいません。これはね、やっぱり報道されてる通りで YouTube はやっぱり削除したようです。ただね、動画が残ってないんで、 まあ単純にそのブラック云々が原因かっていうのはちょっとねわかんないです。動画の中でひょっとするとこれ絡みのことでいろいろえぐいこと言ってたのかもしれないんだけども、ちょっとね動画はもう残ってないんで僕もそのあたりわからないですね。ただ、注意しないといけないのは、これは単純にね、ブラック差別っていう話じゃないですよ。どっちかっていうとこの解放同盟の自作自演っていうのがね、結構大きいわけです。だから、 これをね、単純に、じゃあブラック差別が原因かっていうことにすると、ちょっと僕はミスリードだと思います。やっぱり、その地元のものすごく恥ずかしい歴史、解放同盟のこの恥ずかしい歴史っていうのが、この GPS に反応してね、この YouTube が一斉に地元の子供たちのスマホに配信されたっていうのは、多分、これが相当インパクト大きかったんじゃないかなっていうふうに思います。 まあ他にもね、いろいろ言いたいことはあるんだけども、まあまあちょっと憶測になってしまうので、とりあえず今わかっていることっていうのはこれぐらいのことです。ということでね、ちょっとね、緊急に、えー、解説動画をアップいたしました。